こんにちは、です今日はですねあっちから仕事が来る仕事の依頼をせずとも仕事が来るフリーランスの窓枠になる方法についてまとめていきます。 実際営業っていうのがフリーランスノマドワーカーには結構必要になってくるんです会社にいると営業部隊が仕事を取ってきてくれるんですけど家にいると自分が営業マンにならないといけないんですよねなんで今日はどうしたら家にいながらも仕事が来るのかっていう話をお話ししていきますフリーランスとしてノマドワーカーとしていろんな仕事があるって話を前回前々回としてきたんですけども一番重要になってくるポイントがありましてそのポイントが営業力っていう 営業っていうとやっぱりトーク力だとかあとは飛び込み営業だとかっていう風に想像する人も結構いると思うんですけども僕自身も営業実は実はめちゃめちゃ苦手です会社の時代はですねいやいやっていう気持ちでやってました今考えてみるとそれは営業力ではなくて実は人間力だったすんですねそこのポイントを今日は押さえていきますどうしたら営業しなくても仕事が来るのか仕事が舞い込んでくる プロセスをお話 し, していきますで実際やることは一つで自分自身を売ることですで特に日本人と仕事をする場合は実績がすごく大事になりますまる会社と仕事をしました大手の〇〇さんと仕事をしましたというような実績をだあと並べておくだけでもすごく見栄えがいいです例えるなら私は英語もできます TOEIC で言うと990点持っていてインターン生として海外で生活をしてきたスキルも持ってるしなおかつ実績も持ってますっていうふうにプレゼンした場合 方や僕が英語を喋れますどんどんできるんで何でも任せてくださいっていうあの精神論で押すタイプでいくとやっぱり実績を持った方がやっぱり見栄えがいいわけです。 そういいった部分でいくとやっぱり実績だとか評価経験値だとかっていうのを見られると同じようにやっぱり実績仕事をどういうふうにやってきたのかっていうのを見えるようにプレゼンしないといけないわけですそういった部分でいくと自分がどんなスキルを持ってどんな仕事をできるのかっていうのをパッと見れるようなウェブサイトを作るっていうのがポイントの一つですこれをポートフォリオを作るっていうふうに言うんですけどもデザイナーがよくポートフォリオポートフォリオっていうふうに ピンタレストだとかあとはインスタグラムに自分の作品をアップしていくのと同じような形ですそれと同じようにブログだとかツイッターだとか YouTube を使って自分が作ったものを発表していくっていうのが発信の一歩だと思います。 僕がそれを気づいたのは銀行員になった時に気づいてそこから自分の活動をブログで発信するようにしましたでなおかつそのブログで発信しながらどういった風にすると自分自身のブログが見てもらえるのかっていうのをすごく分析しながらやりましたでなおかつ一番最初にやったことは知人から仕事 これ何かっていうと、僕自身が Web 制作できますだとか、動画のクリエーションができますだとか、デザインできますっていうふうに口頭では言うものの、実際、クライアント、お客さんがどんな仕事ができるかわからないわけです。そういった部分の実績を作るためにも、知ってる人から仕事をもらって、僕は結構無料で受けることが多いんですけども、無料で受けて実績として作って、こういった会社さんと一緒に仕事をしましたっていうふうな見栄えはよくサイトに作って、それを元に別の営業をするっていうのをやってます。で、営業をするっていうふうに言うんですけども、何も飛び込みで人に会って、 っていうようよななは絶対しませんんでかっていうとやっぱり時間がもったいないわけです一回で多くの人にリーチするためにもどうしたらいいかっていうとまずはメールを打つことどんな人が動画を撮ってほしいと思っているのかを分析をして当てはまった人に仕事を振りに行くっていうのがあります僕が一番最初に動画で仕事を撮った時にはどうしたかっていうとこれ何かっていうと当時流行っていたのがインスタグラムで投稿で動画配信とか Facebook、で動画配信すするののが流行っっていたたででその上限が1分だったんですよねでまず一番最初にやったのが知り合いの個人事業主の方にお願いをしてそこで撮らせてもらうエステのサロンをやっている方がいたんでそこのエステのサロンに行ってエステの動画を撮ってその動画を自分のインスタグラムに上げました。 そういった形の活動を10本までやった後に1分間のショートムービーを作っていてなおかつタグの選定だとかいいねをもらう方法だとかも一緒に伝授しますっていうような SNS の投稿セット販売というような形を取りましたでなおかつ僕がやったのはブログで福岡インスタグラム撮影場所だとかっていうようなワードを使って実績を記事でアップすることによって SEO でも取るっていうことをしました SEO って何かっていうと検索をした時にその記事が上がるようにする方法なんですけどもそういった形で検索をした人も僕の記事を 見れるることができるしなおかつインスタグラムで検索した人もその僕の投稿を見れるようにダブルの形で広告をしていくなおかつそのサロンを撮影した時にサロンのオーナーの方に動画を撮影したいなっていう風に思っている方がいたら僕に紹介してくださいね紹介割引だとかもっと格安でやりますっていうような形で宣伝してもらいましたこの3つのパターンを使うことによって別の仕事が入ってくる今すぐ入らなくても あそういえこの人動画が撮れるっていう風に言ってたなっていう風に思い出してもらってそこから動画の編集の仕事を依頼してもらうっていうようなステップアップ仕事の営業の仕方をしました今の話は僕が動画の編集の仕事を取る時にやった方法なんですけどもまとめるとまずは無料で仕事を取って知人から仕事を取ることですね実績として受けさせてもらう 2つ目はその作った動画を自分の SNS 並びに相手の SNS にアップしてす。で3つ目はその実績を5つ内緒10個ぐらい作ってそれを記事として投稿する で、投稿して、なおかつ SEO で Google で検索をした時に上位表示されるようにどうすればいいかっていうのを研究しながら投稿する。四つ目が知人の方から仕事をもらった後に、そのまた知人の人、そのまた知り合いの人に動画を作りたいなっていう思ってる人はいないかっていうのを確認するっていうことの四つをプロセスとして営業としてやりました。まだもう一つやるとすれば、例えばメールで営業をかけてみるだとか、あとは動画配信に強いような SNS の運用頑張ってるような会社さんに直接 DM を送ってみるだとか。 っていうようよな細かいいここととをを積み重ねててくことによって仕事を結構もらえたりします。でポイントは無料で受けることかなって僕は思っていてなんで無料で受けるかって言うとやっぱ信頼が得られるわけですね。この人が無料で仕事をしてくれたっていうふうに思った時に何かを返したいなっていう思いが働くわけですそういった部分を考えるとやっぱり無料で受けたらそれなりのことが返ってくるっていう部分を加味して仕事を受けるっていうのがポイントかなと思います。 で実績を積み重ねて実績を練るようにしてその実績をもとに自分の商品自分のスキルを販売していくっていうのがポイントです今日の動画では仕事の営業方法フリーランスが何もしなくても自然に仕事がやってくる方法についてまとめてきましたで実際何もしないでも仕事ができるっていうことはなくていろんな営業皆さんが思っているような方法ではなくて SNS っていう風にいろんな自分の発信媒体を使って自分自身をプロデュースするっていう方法があるんだよっ話をしてきました 実際、SNS で仕事を取ってるっていうのが今の主流になってくるんで、フリーランスの方はぜひぜひ SNS やってみてください。Twitter、Instagram、Facebook、なおかつ YouTube。こういう風に僕も YouTube で自分のことを発信してます。よかったら YouTube の登録もよろしくお願いします。今日の動画いいなと思ってくれた方は、いいねボタンを押していただいて、また次の動画でお会いできればなというふうに思います。今日の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。